12月17けら21日は、岸優太と平野志洋が登場し、福和術師の一国道に弟子入りした。口を動かさずに自己紹介するという福和術適正テストで、吉本に行った方がいい、と言われた岸に対し、適正ありと判断された平野。そして、福和術の時の声は普段と違う声がいい、と師匠の教えを聞いて、 平野は赤ちゃんのような高い声、騎士はドラえもんのジャイアンのモノマネの声で人形の声をやることに決定した。まずは口を動かさない喋り方に挑戦することになった二人。口を閉じ切らず2ミリ程度開けることがポイントだというが、唇は絶対に動かさないというのが絶対条件だ。最初に挑戦した平野はめっちゃ難易度が上がりますね。 声がめっちゃ出づらいの。とコメントしていたが師匠からなかなかのものですよ。よと褒められるほどの出来で騎士もめっちゃうまい。と驚き。そんな騎士は微妙に口が動いてしまっている気がするものの、結構ね。口、閉じてましたよね。と自ら師匠に確認し強引に誤魔化すという作戦に、これまで良いところを見せられなかった騎士だけに、正直もっとボロクソになるかなと思ったけど、 と師匠から言われると、褒められていると勘違いした騎士は、序盤から俺ら当てちゃったやつじゃないイけち合うやつと調子のいいコメントを連発。これには師匠も、そこまでは当ててないです、と呆れ気味のようであった。そしていよいよ人形を使った複話術に挑戦することになったのだが、喋りと人形の操作という一度に2つの動作をしないといけないため一気に難易度は上がる。 しかも平野はメンバーの中でも一個覚えたら一個飛んでいく二人でして、と不安なよう。しかし、腹話術をきっかけに克服しましょう、という師匠の言葉によって、新しい治療法かもしれない。騎士、そうだね、平野、とやる気になった二人は、骸骨の人形を使って即興会話を披露。ここで平野は、好きな女性のタイプは と人形に聞くと骸骨な、だけにやっぱり肉付きがいい子がいい、ねとの答えに一緒ですというなどレベルの高い副話術を披露すると師匠からも高評価。騎士からも、すげえ。と本気の称賛を受ける、ほど意外な才能を発揮していた。そして、平野は女の子、騎士は男の子の人形を相棒に選び、それぞれ、デコちゃん、アントニー。 と名付けると、来週はいよいよオリジナルの複話術劇に挑戦する。ファンも、潮ちゃんの複話術可愛くて最高。岸平の複話術も毎日楽しいなあ。紫輝くん才能ありすぎから。岸くんは安定の面白さ笑い、もう今後が楽しみで仕方ない。と楽しみにしている、よう。2018年の最後をどんな風に締めてくれるのか楽しみだ。 花山への